おいしいご飯を作ればかわいいあの子もおいしいねんでとびきりの笑顔見せてくれるよみなさんこんにちはアフタービルミュージックスクールギターのご視聴のでございます。 えー、今年もチョコレート菓子を作る季節がやってまいりました。な<笑>んで僕がチョコ菓子を作るのか、それは全くわからないんですけれども、まあ、今年も作っていこうかなという感じですよ。今年はチョコクッキーみたいな感じで、えー、小さな簡単な焼き菓子にトライしてみようかなと思います。オーブンさえあれば、チョコと小麦粉だけで作れますし、あと今回もこういうレシピプリントもご用意しておりますので、<笑>ぜひチャレンジしてみていただけるとうれしいなという感じでしょうか。すげえ簡単です。すげえ簡単です。びっくりするぐらい簡単です。で、まあ、プレーズはいつもの。 恒例の動画を再生ししてみましょうかうん。動画の中でいろいろ説明をさせていただこうかなと思います。とりあえず動画スタート、レッツトライましょうみたいな感じで。お今日も張り切ってますね、まあ。ついさっきの出来事なんですけど、見てわかるとおり、ついさっきの出来事なんですが、今日も張り切ってます。えー、と材料の確認です。チョコ、小麦粉で、あと、計量するボウルと混ぜるボウルとゴムベラ、あと電子ばかり、これがあればとりあえず OK って感じです。あったほうがいいものとしては、溶けないココアパウダーとカルダモンとシナモン。 で、あと片栗粉があると、また仕上がりが変わってくるんで面白いかなと思います。小麦粉 100% でやってもいいんですけど、も、片栗粉でやってみてもいいです。で、とりあえず、レシピプリントのほうに通り進めてみますと、まず1番、湯煎で砕いたチョコを溶かします。ということで、えー、あんな感じでフライパンにお湯を張って、ボウルを置いて砕いたチョコをです、ね、バラバラバラと入れていきます。で砕いたほうが溶けやすいので、ある程度細かくすると、そんな感じです。 チョコレート菓子を作るときに、そのテンパリングという技術があって、うん、そのチョコレートの温度を上げすぎないという、なんかそういうのがすごく大事だったりとかするんですよ。けど、今回のお菓子に関しては結構適当で大丈夫です。本当は、まあ、チョコレートが60度以上になるとダメだよとかってあの細かい決まりがあるんですけれども、そんな繊細にやらなくても大丈夫です。さすがにフライパンのお湯がこの ボ, コ ボ, コボコボコボコと沸騰している状態だとちょっとそれは高すぎるかなと思うんですけれども、一回沸騰したらもう火を止めて、 で、ボールを置いて、もチョコレートを置いて、放置みたいな、もうそのくらい雑な感じで大丈夫です。で、もちろん固まっているとちょっと溶けにくいので、こんな感じで平らにならしてあげて、とりあえず準備は完了という感じでしょうか。あとは溶けるのを待ちますで。その間に粉を量っていきましょう。基本のレシピだと小麦粉、薄力粉が 80g ということです。で、もし片栗粉を。 お餅でしたら、片栗粉が余っていましたら、えー、小麦粉40、片栗粉40みたいな感じでやると、仕上がりが変わってきてすごく面白いなと思います。小麦粉 100% でもいいんですけれども、小麦粉 100% でやると、結構どっしりというか、大味なというか、ザクザク系なというか、なんか結構その食べ応えバッチリな感じに仕上がります。それで、片栗粉を入れると、もうちょっとさっくりというか、口どけが良いというか、そんな感じの仕上がりになります。 であとあとその形を作るときにあの生地がすごく扱いやすかったりとかするので、片栗粉を入れるのは何気におすすめです。でも小麦粉 100% でいきたいぜという方はそれはそれで止めません、おすすめです。で、この中に今小麦粉と片栗粉40ずつ入れて、カルダモンとシナモンを入れているんですけれども、もしいろんな粉を使っている方、使うようでしたら、ちょっとこうね、あのチョコレートに混ぜる前に少しかき混ぜてあげるとすごくよいかなという感じです。小麦粉粉と片栗粉っても、 粉の性質が<笑>ゴーナーとか言って・・粉の性質が違うのである程度混ぜておかないとあととめんどくさいことになるんですよなので、まあ、軽くでいいのでちょっと混ぜておきましょう本当はふ、ま、る、あ、いにかけたりとかできればベストなんですけれどもそこまで神経質にならなくても大丈夫です、えー、そんな感じ、えー、3番チョコが溶けたら粉をガッと入れますということでこんな感じでチョコレートが完璧に溶けたら、えー、粉をガッと入れて混ぜていきます で、まあ、2月の一般家庭のキッチンって、まあ、そこそこ寒いと思うんですけれども、まあ、そこのキッチンで保管しているとやっぱ小麦粉が冷えているわけなんですよ、まあ、キッチンがその灼熱地獄だったらまあ話は別なんですけども多分まあ、ね、2月のキッチンってまあなかなか灼熱地獄にはならないと思うので、まあ、やっぱ小麦粉は冷えているとでその中でこうチョコレートを、ね、バッと小 麦, 粉小麦粉をチョコレートの中に入れたりするとチョコレートがやっぱり冷えて固まってきてしまうのでちょっとこう油性にかけて様子を見ながら混ぜてあげるとよいかなと思います ちょっとこう触ってみてほんのりあったかいかなくらいをキープできるといいですねあんまり温度が低すぎるとボロボロボロボロロ崩れて固まりになってきて混ぜにくいのである程度の温度をキープしながら混ぜてあげるようにしましょうで、この辺でオーブンを180度に予熱しておくとなおグッドでございますでその次5番、えー、とザッと入れたガッと入れた粉をサクサク混ぜていきますとそれをやりましたねで、今ちょっ と,、えー、と生地を少しこねております このくらいまとまってくれば手で扱えるので手でやってみてもいいんですけれども塊があってで周りにそのなんかこうつぶの細かいなんかこう砕けたなんかこうね砂みたいなのがあってだからこれをねしっかりこう混ぜ合わせたいんですよねチョコレートに溶け込んだ片栗粉っていうのは割とこの柔らかくてその生地が混ざりやすいんですよけどチョコレートが溶けた小麦粉小麦粉の特性としてはやっぱりこうボロボロになってまとまりにくいんですよね なので、そのひとかたまりになったやつと、そのね、あのバラバラになったやつをちゃんとこう混ぜ合わせて、えー、少しこねたりとかして、生地の中のこの粉の割合というんですかね、なんかこれを均一にしてあげるとよいかなと思います。あるところは小麦粉が多くて、あるところはか片栗粉が多くてとか、そういうのはなしっていうことです。で、なんか着々進んでますけれども、えー、生地がうまく混ぜられましたら、人差し指の先っぽくらいの太さに、えー、この形を作って、あんな感じで、そのオーブンの天板に並べていきます。 試作をしているときに、こなんていうんですかね、ボール状のものと か, なんか作ってみたりとかしたんですけれども、なんかこのくらいの一口サイズが一番おいしく食べれる気がします。も、ま、し、あ、ちょっと大きいのチャレンジしてみたいよという方は全然やってみてもいいんですけれども、僕としては 人, 人差し指サイズをおすすめします。で人差し指サイズでしたら、180度で10分。もし大きいサイズを作るようでしたら、12分、3分とかそのくらい焼いておくとよいかなと思います。 またちょっとこう、ね、手 を, こん手をなんかこう加えて、ホワイトチョコでちょっと生地をまた別で作って、ブラックチョコレートを平べったく並べて、なんかこう白で、ね、なんかいろいろこう絵を描いたりとか、顔を作ったりとかしても面白いと思いますし、ちょっと凝ったことがしちゃうという方でしたら、こんな人差し指サイズの棒状じゃなくて、ハート型にしたりとか、なんかこうキャラクターの形にしたりとか、そんなのも全然ありだと思います。型抜き、えー、あのクッキーとかを使う型。 あれとかおもしろかった方はね、普通に平べったくして、こう、バコーンとやって、でそれでこうオーブンで焼いても面白いと思いますし、そのへのんのアイデアは皆さんにお任せいたします。で、焼き上がったのですけれども、<笑>なんかすごい、ちゃくちゃくすんでるな、<笑>焼き上がったんですけれども、そのボウルのほうに バ, バッとあげて、<笑>冷蔵庫に入れて少し寝かせました。で、粗熱が取れたら、えー、ココアパウダーをまぶして、今、混ぜております。焼き上がったばっかりの生地って、結構柔らかくて、その手にチョコがベタベタついたりとかするんで、あんまり触らないほうがベタです。 そそこそこ粗、えー、熱が取れるまで放置したほうがよいかなという感じです。今回ちょっと到着してボウルにカットを開けちゃいましたけれども、天板のまま放置しても全然 OK です。で、僕は今回仕上げにココアパウダーをちょっと使ってみました。見た目がいいかなと思って入れたんですけれども。 なんかこう食べるときに手が汚れるという弊害が出るなと思って、うんなんかちょっとこれ微妙だなと思いながら包んでみております。まあ、皆さんその、そのままでもいいですし、ココアパウダーつけたい方はココアパウダー入れてもいいですし、アーモンドパウダーとかもまた面白いと思いますし、皆さんが思うように仕上げてみていただければという感じでしょうか。で、まあ、ほぼ終わりですね。ほぼ終わりです。えー、と今回はダイソーで買った100グラムのネタチョコを使ってやっているんですけれども、 100グラムたチョコで人差し指サイズでこう焼いてやっていくと、ちょうど10袋分、12枚できるみたいです。実は僕は3個ほどつまみ食いしているので、これ9袋しかないんですけれども、まあ、全部で10袋ぐらいのサイズ、量はできるかなという感じでしょうか。あっ、動画が終わってしまった。そんな感じです。それで、レシピのほうにも書いてあるんですけれども、もしチョコレートが100グラム以外だった場合、 えー、単純にそのチョコレートに対して 80% の粉を混ぜられれば全然 OK なので、えー、なんかそんな感じでその分量を調整していただければという感じでしょうかチョコレートによってはやっぱガーナチョコと か, 確か 80g とかですしホワイトチョコになっちゃうと、ね、70g とか 65g とかものが少なくなってしまうのでその場合は粉の量を8割で 80% で計算して作っていただけるとすごくよいかなと思います。そんな感じ。 で、まあ、形のこともそうなんですけどもやっぱ小麦粉とかの、ね、その片栗粉の配分をいろいろこう変えたりとかして3回4回くらい実は試作をしてるんですが僕の中で手間とかを鑑みるにやっぱり人さし指サイズでね一口サイズにまとめて。 片栗粉と小麦粉を4040 /40、まあ、半々で焼いていくのが一番いいかなという感じに落ち着きました、まあ、その辺のアレンジは本当にもうお好きなので皆さんが思いつくようにやってみていただければという感じでしょうかとりあえず、まあ、<咳>言いたいことは全部言ったかな、うん、カルダモンシナモンをプラスジンジャーパウダーとかもいいかもしれないですね、うん、なんかそういうのを混ぜ込んでも面白いかもしれない で、下のほうにうっすら書いてあるんですけれども、2015年2月14日土曜日の JR 町田駅前にて何かが起きるかもみたいなことを書いてあるんですけれども。 えー、何かが起きるかもしれません。もし JR 町田駅周辺にお住まいの方はです、ね、ちょっと Twitter をチェックしていただけると嬉しいです。もしかしたら何も起こらないかもしれないんですけれども、何か起きるかもしれません。その際は Twitter を使って告知をさせていただきますので、<笑> JR 町田駅にアクセスしやすい場所に住んでいらっしゃる方は、ちょっと Twitter のほうをチェックしていただけるとうれしいなという感じでしょうか。えー、2月14日土曜日、たぶんお昼過ぎから夕方にかけてだと思うんですけれども、何かが起きるかもしれません。 ので、何かが起きるかもしれません。起きないかもしれません。まあ、そんな感じです。えー、他何かあるかな前ないっすね。ないです。なんか自分でご飯とか言っといてね、なんかそういうお菓子ばっかり作っててすごく<笑>すみません。<笑>ちゃんとご飯も作れるように、レシピを考えたりとか、そのね、アイデアを出たりとかしてるんですけども、なんかこう。 ついついお菓子を作った動画をお菓子をを作る動画を公開 し, てしますよね。ちょっと反省しております。まあ、そんな感じで、このレシピプリント通りで作っていただければ誰でも簡単にすぐできると思いますので、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら<笑><笑><笑>